はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、えー、皆さん、新パックで私が唯一と言っていい、手をつけていなかったテーマ、ご存知でしょうかはい、これがデュアルです。<笑>デュアル。あのね、きつい、正直。正直きつい。あのー、これ、めちゃくちゃこのフィールド魔法強いのこの ス, ピード魔法スパークフィールドっていうカード。これ、めちゃくちゃ強くて書いてることやばいんだけど、 サーチがなくてこのフィールド魔法押ししの方ではなんかあるらしいんだけど、まあ、リンクスはねあの相変わらず歯抜け実装が、まあ、基本となってますんで<笑>これこれめっちゃ強いんだけどこれサーチできなくてなんかねいまいちみたいな感じなんだよなこのデッキけどねこれ回った時マジ強いからちょっとこのデッキをね今日はね使っていこうかなと思っております、えー、どういう動きをするかっていうと、ま、ずこのスパークフィールドっていうフィールド魔法なんですけど こ, れ書いてることマジやばくてこのカードがフィールドゾーンに存在する限り自分はレベル5以上のデュアルモンスターをなんか、えー、召喚リリースなく出せるとだから8とか、まあ、6とかまあ、何でもレベルいいんですけど適当に出せますとバコンと出せるでこのカードがフィールドゾーンに存在する限り自分は通常召喚に加えて自分のメインフェーズにデュアルモンスターいたら召喚できるつまりこれが発動されていれば えー、レベル8をいきなり出していきなりデュアルっていうことができると<笑>これマジ強いんですよ例えばあのエビルデーモンさんとかこいつもなんかこれが貼ってあれば、まあ、素出ししてポンって出してデュアルって言って破壊っていうことが言えるんですよこれめちゃくちゃ強いですよねこのフィールドの方でさらにですよさらに、えー、一旦たん一度相手フィールド上のカード1枚をて対象にとってそのカードを自分のフィールド上のデュアル宣言されているモンスターと、えー、一緒に破壊すると でさらに、えー、とその、えー、自分のフィールド上のデュアルモンスターは、えー、相手のエンドフェーズに帰ってくるよみたいな感じなんですよね。だから結局そのこのカードでまあ、エンドフェーズに帰ってくるっていうことは結局えっ、ー、とこのカードの効果で破壊してるんでなんか1枚得してるみたいなアドなんですよ。これがね、マジ書いてることすげえ強いという話を今日はしたい。うん、で、えっ、ー、とまあ、もちろんサーチがないというのはサーチをしなければいけないっていうことが。 ありますんで、えー、今回はこのプラネットパスファインダーとかい う, もう一体いつのカードだよみたいな<笑>もういつのカードやんねみたいなカードで、えー、こうやリリースすると一応フィルド魔法を持ってこれるん で, でこれで、えー、サーチしていくとあの一応最初はねなんかフィールド魔法を入れてなんかサイキックリフィレクターでエンシェントフェアリーとか出してサーチしてたんだけどなんか遅い遅くてなんでちょっと頑張ってあのっ遅いとか枠がないできないのということでこれでサーチしていく であとはまあこれをサーチできれば、まあ、結構展開はできるんであとスーベルビスとかをつけてなんかいろいろやっていくみたいな感じですねで新規カードとしては、えーとですねえー、これですねエクシーズモンスター の, この超過工銃メタンハイドっていうモンスターなんですけどこの8デュアルモンスターかける2っていうのがすげえ厳しい条件で<笑>え出てこれるんですけどもこれね結構ねこのねあ、えー、と後で言うけどバーンアウトっていうカードで 出すことができるんでですねでえー、っとこの超過50メタハイド何するかっていうとまずエクシー召喚に成功したら自分の墓地のデュアルモンスターを特殊召喚できるよっていう、まあ、単純に1枚カードが増えるということでまあ、強いですよねでエクシーズ素材を持ったこのカードがフィールドゾーンに存在していてあーと相手は自分のフィールド上のデュアルモンスター攻撃対象にできないし効果の対象にもできないということで、まあ、メタハイドが出たらメタンハイドしかなんか月の処置したりとかててと<笑>効果したりとかはできないと。 でさらにデュアルモンスターが召喚に成功したときこれがすごい面白いんでね、えー、デュアルモンスター こ, こいつがいる状態で隣のデュアル例えば隣にまあエビルデーモンがいたとしましょうエビルデーモンがデュアル宣言をしましたと言ったときにこのカードのエレクシーサイーを1つそのとと相手は自身の手札フィールドのカードを1枚墓地に送らなければならないとだから相手に強要できるんですよ1枚カードを送れとフィードからもしかは手札から、まあ、もちろんねこれあの自分で選択することができないんで ああのー、なんだあのな対象にとって除去するとかはできないんですけどあの相手に除去するっていうあの効果があの結構その突破できないモンスターとかも突破できる可能性があるということで、まあ、割と強いですねでしかもこのカードがあればあのデュアル宣言2回くらいできるんで<笑>あの一旦にだこれを出せれば、まあ、一旦2回、えー、デュアル宣言をして2回相手のカードをなんか相手の手で墓地に送らせるっていうこともできるんですよこれ、ね、ワンチャン強いですはいでバーンアウト最後のねこのバーンアウトは えー、っとモンスター自分の表情の表紙表示のカゴージュモンスターを除外するとデッキからカゴ獣モンスター2体を特殊召喚できるよっていうなんかすげえ強そうなこと書いてあるんですよでカゴージュっていうのは何いるかっていうとまあ、今回いっぱい入ってるんだけど、えー、例えばまあヒュードラゴンとか えー、まあ、大陽キシンとか、えー、この辺のモンスターを出してきてで88に並べて、えー、メタンハイド出したりとかまあ NR アドしたりとかあとこの通常モンスターなんでデュアルっていうのはフィールド上ではあのデュアル制御しなければねなんでサンダーエンドドラゴンとかも出せるみたいな感じのギミックになっておりますで一番アドバンテージを稼げるのはこいつなんですよ加護銃カーボンクラブこのカニさんが えー、とデュアル宣言をした場合自分のメインフェーズにデッキからデュアルモンスター墓地を送ってサーチできるっていうデッキからデュアルモンスターをだから愚から埋葬しながらえー、と1枚サーチしてるんでこれめっちゃ強いんですよねだからこれは3枚と思ってますはいちょっとねあのー、正直マジでデッキのその動き方としてすげえ遅くて<笑>環境に対抗できるかはめちゃくちゃ怪しいんだけど使ってるとすげえ楽しいデッキなんでね皆さんもぜひ使ってみていただければと思います なんかこれが配布されてないって言うわさ聞いたけどみんなこれ持ってるかな ?2 枚くらい、うんまあ、ちゃんとねリンクスを真面目にやっていただければ3枚ぐらい持ってると思うんで頑張ってやっていきましょうデュエルスタンバイさあダレアネおデュエルストレムラップするじゃんやった髪毛マジでダやアネ選手権なんだけどのの私もら<笑><笑>マジでさ俺やってることマジ誰ダレアネ選手権なんだよねでかエスパークード発をそのハンドはちょっと強いなえー カ, ゴカーボンクラブを召喚カーボンクラブの効果を発動デュエ。そしてカーボンクラブはデュアル宣言をデュアル状態の場合デッキからろかな埋葬をしながらカードを1枚サーチ切るとかいうマジっぶっ壊れカードレビルデーいいかなレビルデーマを送ってそしてカゴージュオキシン・オックスを手札に加えそして俺はこれでターンを終了私のターン<笑><ケ><笑>これが強い動きってやべえよなこれが強い動きってやばくないですか えマジででもこれが強い動きなんですよ、このデッキの。っえあのあだっけなんかあのー、なんかサモンチェーンみたいなやつ入れたいな。あのチェーン組めばだけど、チェーン組まれんだな、このデッキ。なサモンチェーンみたいなカードを入れて、なんか消化圏めっちゃ増えるで、ね、アロマガーデニングきた。アロマガーデニングきたで。バトルフェーズ、あ ー, ー, ーはい、OK です。全然いいサイト、オッケ ー, ー, ー, ー, ー, ー, ーアロマガーデニングはいい。俺のターン、ドローアボンクラブきた。カーコンビニクラブ。 えー、俺はカゴジュオキシンオックスを召喚をカゴジュオキシンオックスの効果デュアル宣言をすると、えー、手札からデュアルモンスターを特殊召喚しそのモンスターとのレベルを同じにすることができる分かっていたわ何潤いのはずはいい潤いの数はいい好き、ね、な、えー、アロマモンスターを手札に加えることができるいいだろうさあこれは手札誘発系か、えー、っと破壊された出てくるやつあローズマリーの方なるほどローズマリーの方 いいですねやはり低レベルタっていうのはなかなかー、えー、と熱いといルが展開されますんでねそして俺はライトニングロードエビルデーモンを特殊召喚エビルデーモンを特殊召喚そしてレベルのクに合わせていくいやでもこれ多分ランクロックするよりも潤いの風破壊しちゃった方が強いと思うんだよねこれ多分これはこれを破壊してしまった方が強いと思われるこうだな出たスキル発動ピザの力 でフェイスうわよしで200回といいオッケーオッケーオッケーで相手ローズマリーいるからローズマリーで召喚して回復して横にして殴られるのは別にいいわそこまではいいいやあのデッキそんなに展開力がないアンジェリカオッケーアンジェリカはいい回復もいい全然いい全然いい全然いいじゃあって<笑>魔法トラップカードとにかく割り続ければいいんですよアロマっていうのはそれができればそれができるんですよ このデュアルモンスターっていうのはそのスパークフィールドっていう最強の魔法がフィールド魔法があるん で, であのマジローズマリーは回復するとモンスターの表示形式を変更できるで植物とかを殴る場合えー、っとなんかそのモンスターの効果発動できないみたいな効果持ってますローズマリーちゃんはあと太ももがめっちゃエロいですはい見てくださいエロいエロいエッドはいそれ破壊されるのよいいわ o でスパークフィールド で,、ま、ルドであの戻ってこられるんですよモンスターがエンドフェイズにね相手のあいらねえゴミ<笑>いらマジいらねスパークフィールドでこれスパークフィールドオキシンオックス出していくしかねオキシンオックスの効果でカーコンビニクラブを出していくカーコンビニクラブ出してカニデュアルカニデュアルでカニ効果いやこれんだろうな いやでもまあ、言うて8か6だな、多分ん。言うて8か6。言うて八か6。うん、こっちかな。これで、こうしてだな。で、スパークフィールド効果そうスパークフィールドの効果によって、これは前だな。これは前。前を破壊しよう。回復されるのも最悪しょうがない。ああオキシオックスの方がいいやったなぁ。オキシオあ、でも横二千百か。こうだな。こうして、 で ガ, マガーディンに行こうか1000回か荷いい3周よ魂してるよかなり<笑><笑>いい試合してるねいい試合してるよこれは遊戯をしてるよなかなかねランク戦では味わえないね遊戯王をしてるよこういうデュエをフリー対戦にしてんだよな俺は な, なんかこのゲームフリー対戦ゴミだからよ終わってんだよこのこのゲームフリー対戦、まあ、とりあえずカーコンビニクラブでやるいや違うな これはえっとオキシンオックスの効果でまずえっと大オキシンとかいうなんかえっと災害を出していけばいいんだ災害を出してレベルを全部8にするやはり来たの、ねえっと、恵みいいだろうオッケー相手にとって不ソはアレで墓地からアロマモンス相手は特殊召喚できるという効果いいだろうさあ相手も相手で分かってねえぞこっちのデッキ、うん、こっちの動き俺はお前のデッキの動き分かってるけど な, なんでかって遊戯王デュエルリンクス実況者だからだよ 遊戯王デュエルリンクス実況者はな全部のデッキの動きを把握しなければならないなおプリングはついてこない大キシンデュアルで大好奇心で1枚破壊カナンがマジどうでもいいんだよなかなんがマジでどうでもいいこれラ ン, クランク8これさあれだわ分かったわ、えっと、こうしてでだなえっと恵みの風までとれあず割る こういうのデュアル宣言してるこのなんかオキシン・オックスとかいまいちどうでもいいモンスターを叩き割ってでだなさらにここはえっとこれはこうしてここでメタンハイド出していくメタンハイド出していくでメタンハイド効果 ボチのデュアルを特殊召喚そしてエビルデーモンもデュアルーーデュアル宣言に成功した場合ンターーメタルハイドの効果お前がお前自身の手で手札またはフィードのカードボチのクリアーこれがメタンハイドの能力そしてーーエビルデーモンの効果ーーライトニングプレードーーそして俺はスキルを発動していくいの力うおー<笑>ーー<笑>よっしゃらー おらーータースタスシラージオだすげえメタンハイドくメタンハイドパイセン強いです非常に非常に強力はいセットいいだろうおいいのかそんなことして俺様のメタンハイドはデュアル宣言に成功した場合お前のフェードまたは手札のカードを1枚墓地の送るぜオキシン・オクソデュアルメタンハイドの効果発動お前のカードをお前の手で 墓地の来る落ち<笑>てる。いーぞ落ちてる、うん。そしてスパークフィールドの効果発動スパークフィールドの効果でお前のフィールド上のカードを1枚選択しそのカードを破壊するネギミの風 オクシンオックスなどいらないさらにエベルデーモンの効果アルティメットライトニングプレーのおっしゃおらつける発動のボゲ ー, ーデュアル楽しいちょっとかいろいろプレイングがあるんで意外とこれちょっと難しいですね森崎さんあのすごいやってることめちゃくちゃ強いんですけどだプレイングがばすぎるかもしれません 初心者なんで許してください、デュアル。やばい、負けるとデュエストレベルダウン、まずい<笑>このデッキどんだけ弱い俺のこのデッキどんだけ弱すぎるはんるの、助けて助けて魔法カード一枚ぐらい来て俺いや、本当にね、のあのサーチカードあるんですよ、デュアル。アルフィールドの魔法か、かなんかそのモンスター持ってくるんで、カードあるんですけど、<笑>あれ、実装してくんないのキモすぎるんだよね。 ああ一応俺もデュアル詳しくないんで一応調べたんですよ、OCG の方で、どんなカードなんかスパークフィールドか、かんかじゅう、どっちか持ってこれるみたいな、マジやべえサーチカーって、打天使の追放みたいな、なんかそういうカードを実装してあるの何なんえ、ダーク1 2 0なんだろうな、これサイバーダークってことは、これあれですか、デスペラードですかね、デスペラードリボルバードラゴン系をれっけですかね、まあ結構ね、でもね、これ、あ、のダークホーン、なるほど、マジのサイバーダークできた。 俺はさ、ドロー、惑星探査車、マジで弱いから行くしかねえ。えー、っと、マジで弱いけど、まあ、でも、とりあえずプラネットパスファインダーとかいうマジで、<笑>今、召喚金使ってフィールド魔法をサーチしてるやついないぞ、このように。令和にもなって、絶対おかしいわ、絶対おかしい。で、加護獣オキシオックスを反転召喚するわけないか。で、加護獣オキシオックスをデュアル。 そして加護獣オクシンオックスの効果によりテるだからデュアルモン最大を特殊召喚現れろレッドアイスライトニングロードエビルデーモンーーさらにいやこれねエクシーズすぎよりも相手を破壊しに行った方がワンチャンツいなこれワンチャン強い。デスペラドリボルバドラゴンの守備力は低いから多分 あ, あのねエビルデーモンでいける エブでデイモディる。エブリデイでディるねえサイバーダーケッチあっでもあれかデュアルしないよ、はい、マジまジやだマジやだマジやだマジやだ危ね危ね危ねあぶ危ね危ね危ね危ね危ね危ね危ね危ね危ね危ね危ね危ね危ね危ね危ね危ね危ね危い危ね危ね危ね危ね危ね危ね危ね危ね危い危ね危権の管理ね危ね危ねしいカードね危ね危 ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハーハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハーハハハハハハハハハハハーハハハハハハルハハハハハハハハハハハハハハハハハーハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ カドンの効果で、太育の白石をゴジラを置くことができるんで、相性悪くないんだが、小白木霊竜飛んできたらマジやべえ。えー、体育の白石。まし正眼なら正眼で。太育引いてろ。いやっておめぇ。あ、これ体育だったら終わってた、マジで。太育だったらマジで終わってた。俺のさ、ド, ドラゴン。シ, シュードラゴンシュードラゴンはワンあるな。ュードラゴンはワンある。えっと、カゴージュ。 オキシンオックスの効果を発動これによってデュアル宣言をしオキシンオックスの効果ていうだからレベル8の新加工銃、ジュヒュードラゴンを特殊召 喚, し召喚そしてレベル8のデュアルモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築していかざるを得ないといったところ、えー、レベル8のモンスター2体でオーバーレイエクシェス召 喚, 召喚超加工銃、メタンァイド特殊召喚 さらに、超化50メタンハイドの効果は、エクシー召喚に成功した場合、墓地のデュアルモンスターを特殊召喚できる、さらに、スキルを発動していくあの力発動そして、デュアルさらに、メタンハイドの効果つっつんだこの最強展開やばいなんか強いやってること最強すぎる待って、めっちゃ強くないこれ。さあ、お前がお前の手で、手札またはフィードカード墓地を組んだ、そして、ライトニングロードエビルデーモンの効果 神<笑><た><笑>、ね、<笑><笑><笑>試合だ、これ、対戦、ありがとうございました。 さあ、お相手の方、四連勝中のゴン現在ザ怖四連勝って弱反動ああちょマジで頼むよ頼むマジでマジで頼むマジで頼むわちなみになんですけどこの惑星探査車のところがえっと加護銃のカニだったら結構強いんですよこれ カニ召喚してあのスープエルメスつけてからえっ、ー、とモンスター墓地送った後でカゴオジュウのあれあを撃てるんで墓地を送ったモンスター蘇生できますしモンスタ ー, ー増えるって3体になるんですよねのこれ<笑>い や, やばいことしてない機械複製術やばいことしてないこれアークジェットライトクラクターこれ2体でできるやばいことしてないレベル9が3体 何, か何が起きるのレベル93体ってやばそうじゃない ?VFD ダイオスダイソンスペア 球引力も変わらないハッタンフットの装置機え現れはっおいおいなんだこの天才デッキ